え、ショットラインどうも、ーケンですはい、かゆうたおじさん第2弾やってまいりましたイェーイ<笑>今日ですね、また、かゆうたおじさんに会いに来ちゃいました。で、今日はですね、まあ、かゆうたはもちろん歌ってもらうんですけど、かゆうたおじさんにいろいろ質問をしていきたいと思います。で、早速ね、かゆうたおじさん、奥の部屋で待ってもらってるんで、会いに行きたいと思います。レッツチンゲンサイ。 かゆたおじさんが外で待っててもらってるんで行きたいと思いますあれドアが開いちゃうーあーこんんちはあこんにちはどうもどうもすいませんお待たせしました小岡井一郎ですよろしくお願いしますかゆたおじさんこと小岡井一郎さんです、はい、よろしくお願いしま す, ですよろしくお願いします早速なんですけど、はい、かゆたを作っていただいたと、はい、はい、かゆた作ります。新曲第3弾です新曲第3弾はい、2曲作りましたありがとうございます、はい、じゃあ後からちょっと聞かせてもらいたいんですけどはい。 その前にちょっとね、はい、あの質問をさせてもらいたいんですけど。はい、いいですよ。大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。はい、えっと、早速聞いていきたいんですけど。はい、小川さんが。はい、今日を。はい 食べられたお昼ご飯を教えてください。今日食べたのはカレーライスです。カレーライス。はい。何カレーです。何カレーかちょっと聞いてないんですけど、今日はカレーライス、えー、おかわりをしました。おかわり。はい。何倍ぐらいしたんですか。えっ、ー、と二杯食べました。二杯。はい。あれで美味しかったですか。美味しかったです。カレーはもう大好物。大好物ですね。続いての質問なんですけど、はい、好きな芸能人とかいらっしゃいますか。はい 好きな芸能人ですね、はいうん、女性ではあの麻生由美さんが好きです麻生由美さん、はい、がもう好き、はい、午前中は何をやられてるんですか午前中は最近はですねちょっと勉強し英語の勉強や数学の勉強をしてます最後の質問になりますはいいや始めようと思ったとりあえずあの始めようと思ったんでないですけどちょっとあの自転車をちょっと超えてるきに パッと浮かんでですね、あの替え 歌, 歌があの、えー、今年の初め頃、あの長渕潮のろくなもんじゃねえの替え歌のあのー、り暇じゃねえそれをちょっと皮切りにと今回ちょっと、第三弾をちょっとあの披露したいと思ってはい、はい、きっかけは特別ないありがとうございます、はい、じゃあ、善は急げということでそうですね、はい、はい じゃあ、替え歌の方、披露してもらってもよろしいですか。はい、よろしくお願いします、はい。お願いします。はい、では、小川さん、替、は、え、い、歌の方、お願いします。はい。それじゃあ、あ吉井行造さんの。先ほど替え歌で、髪を歌 い, ま す, います。お願いします。はい。男には。いろいろな。髪型がある。刈り上げの。 私にはハゲがある育毛剤使ってもさっぱり毛は生えない毛が欲しいもう一本毛抜きで抜かないでそれじゃあもう一曲森進一さんの襟もみ先の替え歌で。 えりこみさきを歌いいまますすお願いし締め、はい、のエリコはまだかなあの世は近いしお金全部使おう素敵なあなたを片手で抱いて上から下まで俺のものだよ ちゃんおかわり早く飲ませておくれよボトルをキープしたなら俺とホテル行こうよありがとうございましたありがとうございましたえっ、ー、おおさんはい自転車 自転車今日。ちょっと新しくなってますよ。新しいの買いました。はい、買ったんですか、はい。買いました。ええー。そうですね。ちょっと今まで乗っていたのが、はい、ちょっとガタガタですね、はい。お尻が痛くなってたんですよ。お尻が痛くなってた。はい、だからあの、昨日ですね、はい。自転車買ってですね。今日が初乗りだったんです、ね。じゃあ、おにゅうの自転車で。おにゅうです。なるほど、はい。乗り心地はいかがですか。乗り心地最高ですね。最高ですか。はい、あ, さありがとうございます。はい、じゃあ、もうこれでも変えられるんですね。そうですね。今から。普通に。はい。はい。ありがとうございます。はい。 はいてよししはい、ありがとうございました。はい